脇式です。 今日話す内容は、双方的ステレオタイプという言葉です。ステレオタイプというのは、特定の集団に対する一つのものの見方や傾向などの捉え方ですね。特定の集団に対して、どういった認知を抱きがちなのかということをステレオタイプというふうに言います。そうしたステレオタイプに対して、さらに、まあ、ネガティブな感情が加われば、これは偏見というふうに表現されるわけですね。で、このステレオタイプなんですけれども、一般的にステレオタイプというのは、何々人はこうだとか、女性はこうだというような、特定の の集団ががこういった傾向があるというような情報と結びつきがちだというふうにイメージされていますところがステレオタイプに関する研究では多くのステレオタイプはアンビバレントだったり双方的な2つ以上の情報が付加されることが多いということが分かってきたんですねどういうことかというと例えば何々人は えー、賢いけれどもずるいとか、あるいはお金持ちは豊かだけれども友達がいないというふうな仕方で、ある対象に対してネガティブな側面とポジティブな側面両方があるよということが語られがちだということになるわけです。この双方的ステレオタイプというものはなぜ発生しがちなのかというと、その双方的ステレオタイプを語る人たちの様々な心の安定をもたらしてくれるために、こうした二つ以上の情報が付加されることがあるんですね。どういうことかというと、 例えば、えー、特定の対象に対してネガティブな感情がある。女性は仕事ができないというようなステロタイプがあったときに、そうしたステロタイプを持ってしまっている自分や社会というものは、とても差別とか人の排除というものを肯定してしまうではないかという、すごく不安定な状況、後ろめたい状況というのも与えてしまうわけですね。そうしたときに、いや、でも、 あの、能力はないんだけれども、優しいから育児には向いているみたいな仕方で、こっちでは向いてないかもしれないけれども、こちらの方で活躍してくださいと、一見褒めるような仕方でそちらの方に誘導する。そのような誘導することによって、総合的ステレオタイプを持っている人は、ある種その人をけなしてるのではなくて、まっとうに見てるんだ、褒めてるんだ、むしろ評価してるんだというふうに位置づけることができるわけですね。 ところがこの双方的ステロタイプ。言われた当事者にとってみれば、褒められているようでそれはけなされている。あるいは、評価されているようで特点のところに押し込められていると。 いうような、そういったような感覚を味わってしまうものにもなります。この総合的ステレオタイプは本当に様々な場面で発生します。というか、特定の集団に対するステレオタイプが考えられるときに、あるポジティブな面とネガティブな面、片面だけが語られることというのは珍しいわけです。例えば、日本人は、えー、真面目だけれども、イノベーションが下手だ。 というような、その、双方的ストレオタイプがあり。こうした双方的ストレオタイプは、何かネガティブなことを言われたときに、自己防衛してくれるためにも役に立つわけですよね。例えば、日本人はこういったようなことが苦手じゃないか、オリジナリティがないじゃないか、というようなことを批判されたときに、でも、自分たちは努力家だし、協調性はあるんだという形で、別のところを出していくことによって、自分たちを正当化することもできるわけです。 こうした総合的ステロタイプ、日常の中で皆さんは人にどんな場面で言ってしまうかあるいは自分自身どう当てはめているのかそうしたようなことに自覚することによってステロタイプをめぐる議論をより前に進めることもできるのでぜひこの概念覚えておいてほしいなと思いますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております